平成28年10月30日、環境省の山本孝一環境大臣が大官房と草千里を視察に訪れました。環境省は本年度、日本の国立公園を世界水準のナショナルパークとしてブランド化を図ることを目標に、国立公園満喫プロジェクトと題し、 先行的、集中的に取り組む八つの国立公園の一つとして、阿蘇九十国立公園を選定しました。この日はまず大官房を訪れ、環境省阿蘇自然環境事務所の森和弘所長が展望台へ案内し、阿蘇谷を見ながら阿蘇火山と外林山の成り立ちなどについて説明が行われました。その後草千里に移動し、 佐藤義き阿蘇市長、阿蘇火山博物館の池部慎一郎館長らが出迎え、噴煙を上げる中岳河口と草千里を前に、平成28年熊本地震や10月8日の噴火の影響など、阿蘇が置かれている現状について話し合われました。僕は四国なんで、子もや孫を据えて何回も来るこの草千里から、 今、あの中岳見ながらこう昔を思い出してたんですけども中岳も何回も登ったしそういうことを考えたらなんとか早くここをまた昔の姿に戻したいなとこの率直に思いましたそのために今環境省はあの国立公園満喫プロジェクトというのを始めたばかりなんですけどぜひここを、ま、た成功例にしたいなと成功例にするためには 力いっぱい環境省ができることをやっていきたいなと改めて今日は思ったんです。はい。